今回はこのおすすめのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとパソコンを接続して各種設定やパラメーターなどを調整したり見たりするそういった方法を解説していきたいと思います私が独自に考えた長寿命化するための設定値そういったものもお伝えしたいと思っています私も8年ほどオフグリッド発電をやっていますがこのように安くてなおかつ安全でなおかつ大容量で とい う, ようなバッテリーは今までありませんでしたとてもおすすめなのでそういった点も解説できたらと思いますぜひご覧くださいまずはじめにこのおすすめのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの紹介を簡単にしたいと思いますまずですねレアアースを電極にほぼ使っていないので価格が安いですそして、えー、まあ安全性が高いというのがこのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの特徴ですねまたこの6000サイクルという この超寿命ですね毎日充電しても12年ほど使えるのでそういった長寿命なところが良いです。このバッテリーはですねここにパネルがあります。このパネルでバッテリーの状態をすぐに一目で確認できるところが良いです。今のようにディスプレイは自動消灯するので、まあ、省エネですね。またこのバッテリー自体は並列接続で2個3個とつなげて 使うことが前提の設計になっていますので2個3個とすれば容量も2倍3倍となっていくので拡張がとても楽です、まあ、合わせてこういうふうにパソコンと接続が可能なので設定やまあ各種のパラメータなんかもか簡単に確認することができますこんなふうに使い勝手が良くて 5kW の容量があって20万円台ですので、まあ、私も今建築中のオフグリッドハウスに2台は 欲しいいなと思っていますそれではパソコンとバッテリーを接続していきたいと思います付属のこの USB ケーブルを使いますでこの LAN のコネクタのようなこの形状のコネクタをこちらに挿しますここで注意なのですが、えー、電源を入れておくことが必ず必要ですこのボタンを押して電源をオンにしておきますでこの状態でこちらの USB をパソコン側の usb ポートに接続しますそれではここからパソコンの画面に沿って説明していきたいと思います pc のソフトウェアを概要欄のリンクよりダウンロードします無料です概要欄にリンクを貼っていますソフトウェアをダウンロードしたらすべて展開をしてフォルダを展開します展開されたフォルダの内容はこのような内容になっていると思います USB2485 をダブルクリックしてドライバーをインストールしますドライバーのインストールが成功したら DR220413 のフォルダを開きます DR start app.exe をダブルクリックして開きます Microsoft Edge や Google Chrome などご自身のパソコンの規定のブラウザが開いてこのようにパラメーターの画面が表示されると思います画面右上のシリアル と書かれたところのプルダウンメニューをクリックして COM3 など COM と書かれているところに数字が一緒に書かれていると思いますのでそこをクリックして選びます隣のプルダウンメニューのボーレートは19200を選びます選んだ後にシリアルオンを押すとバッテリーと接続を開始します接続がうまくいけばメーターのところに色がついて 接続されたことがわかると思います接続がもしうまくいっていないときの画面はこのようになります。1 0の数字は増えますが、パース度は0のままです。こういった場合は接続がうまくいっていません。WindowsDefender が邪魔をしていて PC アプリが接続できていないことが多いです。通知アイコンの WindowsDefender をクリックします。するとセキュリティの概要という画面が出てきます。 ファイアウォールとネットワーク保護をクリックします。ファイアウォールによるアプリケーションの許可をクリックします。設定の変更をクリックします。許可されたアプリおよび機能の一覧の中で DRApplication.exe というものがあるかどうかを探します。左側のプライベートの方のチェックアイコンがチェックついていないことがよくありますので、これを見つけてチェックをします。チェックしたら画面下の OK をクリックします。 ソフトウェアの画面に戻ってシリアルオンのボタンを押すと正常に接続できると思いますパラメータの変更の前に英語表記ではなく日本語表記にしておくと分かりやすいので日本語訳にして表記するようにします右クリックを押して日本語に翻訳を押すとマイクロソフトエッジの場合日本語訳に変換することができますパラメータをクリックします するとパラメーター画面に移動しますすべて取得をクリックして現在のバッテリーの設定を読み込みます読み込まれると各種の設定項目に数字が表示されます今画面に表示されているのが私が長寿命化に期待できると考えている数字です あくまでも私個人的な設定値ですので参考程度にご利用くださいリチウムイオン電池は0度以下で充電すると寿命が大変短くなるというふうに言われていますので0度以下では充電しないように配慮した設定値にしています注意点としてはディレイと書かれているところの設定値は変えない方がいいですこれは BMS のデータシートに基づいて設定されている数値になります 設定を変更したらすべて設定のボタンを押しますパスワード入力画面が出てきますので6を6回入力して従うボタンをクリックします警告と書かれた確認画面が表示されますので再度従うボタンを押すと設定が更新されます更新されるとすべての項目の横に緑のチェックアイコンが表示されます実際に充電時にどのような 形でこのパソコンの方に表示されるかを見てみたいと思います。今回はソーラーパネルではなくてリーサイクルの充電器でこのバッテリーを充電しています。ですので充電電流値は低めの 2A になっています。こちらで今確認できると思います。2.1A で今充電していますね。電圧は 52.4V ですね。パソコンの画面上で見ると。 同じように今2アンペアで充電しているのが確認できますね。電圧が 52.4V です。このようにセルのそれぞれのセルの電圧が今表示されていて一番低いのがオレンジ色で表示されています。一番高いのが緑色で表示されていますね。各種のこの温度なども全てここで一目で分かるようになっています。私も今建築中のオフグリッドハウスには ガレージの方にソーラーパネルを 3kW 設置してでこのリ臨テ鉄リチウムイオンバッテリーも2個搭載しようと思っています、まあ、電気代なんかも高騰しているので、まあ、こういったオフグリッドに興味がある方というのは増えているのではないかなというふうに思いますイ s ラではそういった DIY 発電をやりたいという方を応援するためにオフグリッド応援プロジェクトというのを始めました詳細が気になる方は概要欄をチェックしてみてください 今回は以上です。質問などがあればコメントしてみてください。ご視聴ありがとうございました。